そうあやかしたちの記憶じゃ長いこと体を伸ばして空を飛んでいなかったようじゃなわらわについてこい<笑>どうしたわっぱ緊張しておるのか この光景だけで言えば確かに恐ろしいやもしれぬ。じゃがただ騒ぐのが好きな勇敢な奴らじゃとわらわは知っておる。たとえ凄惨な戦いで身が滅びようと魂が迷うことはなかった。ただ時は短きもの。 宴は終わりが来るものじゃ<笑>そんなに名残惜しいならわらわと共に唱えるがよい白紙に申す人魂のため祝いたまえ祝いたまえ導いたまえ 本によると今晩キツネお姉さんの秘伝術を唱えれば願いがかなうらしい<笑>白神に申す人魂のため祝いたまえ導きたまえかしこみかしこみかしこみを申す。 うらく祭何時は元気にしておるかと聞いたがわらわは本当に毎日楽しくしておるじゃが今何時らが去るのを見て少し寂しく思うほんの少しだけじゃぞふむ。